ってっててね、始まりましたちょっと水を飲もまあ一応テストはしまくったけど記念すべき初配信という感じになるのか ならないのかンジャランジェットってゲームセラハジマランカラね。マリオーヘマリオら k a y Mushroom! ジャンプジャンプジャンジャンプジャンプャンジャャンャン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 タブー。地道に飛ぶ男。マリオ。 よいしょまあ、行たウェっチ。 レツツツツツツツツツツジュゲームじゃねえかこのこいつ何ていうトゲトゲあっやだやだやだやだやだとこ出てきたよ俺れ。 いよ嫌いいよああもう最悪うわあっまさか10吟に当たって死ぬとは嫌な死に方ですねこれは。 おらんならトンズらしいよみんなゴミ<音声>ついておらなあれなあっ なんですよ世界はあーミスった<笑>結局世界はマリオとか言ってこんなんないよ の取れずきのこが取れない人となの私はおっしゃいけたじゃんいいじゃんちびちゃんでもいけるじゃんこれジャンピングタイムタイムジャンプタイムいい<笑>な 壁があるぞ 壁, うわい壁があるぞって分かっとったのにミスったよれ。そういうチャレンジするんだってな。ってか、そっか、これね、無限に体力ないからな。一番怖いなあの、クリボーに当たってないのに壁には貫通して向こう行っちゃうっていうの。向こうの壁には行っちゃうっていうの。 ス タ, ーリンスターガンスターガンってだって G のかあっスターが決めたスリンが決めたマジ か, なかあなんか解像度が微妙ですって出てるな解像度変えた方がいいのこれあでも一回配信のあれ変えんといけなくなるんかそしたら 一回配信のあかにそしたまいいや<笑>うわーもう最初っからもうなんか余計なことせずにポンポンクリアしよっか危な 感じ う 手, 手くなってもうおんないわっていうぐらいまでう手くなってみたいな完璧んもう余裕うみたいなほど<笑><笑>遠いな<笑>そうこういうこと 餅つきウルトラスイーらら、はああ下打ちした。 気もす入ってなないかな入ってたからここら辺でこうやって取っといてあいけるかなあ無理じゃんうわこういうことかはいえ間に合ったあ 私いるのちょっとトイレ行ってくる。 好きなはるやーよしオッケー<笑>昨日はあれしましたレンタルチャリが家の近くにできて25キロも走りうっー25キロも海の方まで行って片道 12.13 キロぐらいか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 ないないないなハ<笑>ンマーブルスは一番怖いんだけどな<笑>こいつはどうなんだ、ね、よ来るんか俺んとこ来んのかよ追っかけて来んなよこいつまだそういう AI がこの時代はなかったのかいかんも AI に仕事を取られる時代ですよ です動くイカ動くこうやって1です。つくまなくいくとねよいしょこれ見ろこのヘルメットちゃんあっんってるんで電話やめていはやめてあっえ当たってないって マジかよ。当たってないっていう。<笑>ちっちゃい頃によくした言い訳。<笑><笑>あいつめっちゃうとしな。上まで行ってでも俺に当てようとしてくんね。<笑>く根クソありな。タイミング全然わからんで。<笑><笑><笑>もうこれ。 もう縄跳び入り損ねたあのオーナー跳びの人みたいになっとるね。行くんじゃわしゃ。うっそん危ないし。蹴けたしないそれどういうことおめでとうございます。しおっどん。え、当たってないっていうか踏んでたじゃないですか、私もう。 ニンテンドーやるのすけですよこれ本当マジでドゥドゥンっていうあのこいつの音と一緒にドゥドゥンドゥドゥンドゥ ン, デデンデの音楽で<笑>ものすごいキックの音みたいになったけどドゥドゥンドゥ ン, ンドゥ ン, ンって<笑>とりあえずキノコが欲しいよん 絶あっ<笑><笑>うーわ終わったむずマリムズえー、どうしようほかにるかちょっとこのままの勢いでマリオ USA 行こうレッドマン行け から楽しいんですよね。い, よっっていいあのレンチャンレンコンができるんだ株を投げてレンコンができるっていう野菜ステータスこいっなんかななんかどっかコンビニ使ったらなんかできるとかってなんかあった気がするんだよなおえ 使えないっていうまさかファースティングなんのなあいつ何かなどっかで出たやねんな謎コインがあるだけやいいねいいねおやったー ブレピコっあーでもなく な, なくなったね使っどういうことなんて。 ポーポーね来たぜあ引き継げるんやいいねどんどん行けどんどん行け終わんのかい意外と短し濃い勢を求める、えー クラウンかいこの音楽はもしかしてキャッスリーンウヘ<笑><笑>身のこなしよじゃあジャンプのお前タイミングずらしたらどうなんねんっていうね当たらかったあと一発 キャサリンあーもう<笑>来 い, い, いよーたまー え, っ え, っ え, っ え, っえっ、キャサリン出てくんのええしかも。え マジ、究極のいらんことじゃないこれ。見たことないよ、こんなこと。もう開いてんの開いてないんかい。キャサリンさ、お前、ま、俺どこまで行けんすねん、これ。家まで帰られうんじゃう。均等運みたいになってたけど、でも一個もらうから。金サ金サイー。いよ はい終わりそうどうなんこれ とこれは今ああ<笑>ちょっと本気出さんっていけんなこれねえキロちゃん<笑>いったったね きのちゃんそうやったね。やったねきのちゃんあ、ああ、んじゃねえ。ちゃあ、あ、あ、きれちじゃんきれいじ ゃ, んゃん。何や っ, ったきのちゃん。 滑るんだけどよいしょ来し た, たよカーメンこのカーメンが怖いんでこれ当たったしか何やこいつおいはええー、逃げきりのカーメンです まちゃん、ああ、まちゃん、<笑>きのちゃんしゃがんでも頭でかいから当っちゃうんだよね。はいよ。ボス。ああ、<笑>ちょっと待ってやる気がどんどんなくなっていく。 こお前何なのそのうーわーって一回震えてからさギャロ吐くみたいな感じで<笑>。 マジやかあっザコ的一匹にこういうことあるよなたまにな<笑><笑>でこれをどこで使うかなんだよ問題は全然さそのコース知らんからさ わあくんな あ, ーあやったでもこれ出たらさおンんじゃねあいつあおらんかった お前かお前そのああ<笑>お前のその持ってる弾をよこせキャサリンーあっ<笑>すごい無残<笑>あいよああノーボーナス ピーチ姉ちゃんももねすっごいムカつく顔してめっちゃ飛ぶやん<笑>大丈夫目赤いけどほぼ超飛ぶすげえおピンクじゃん ピンチのお箱かもしれん な, いなおめっちゃあるんかスターも来てたしあ超ちょうちょうらく。超楽 わ何あいつびっくりした。これ何なん？これキノコ。生きてないキノコ。 なんか理想的な生き方したんじゃないこれ結構 お, おうまいきたよカーメンカーメンってこれ仮面だからね鍵の門番なんだよこれを取ると追っかけてくる 地獄の果てまで追っかけてくる。うーわ。うーわ。カーメンにやられると思わんかった。コンティニューにまだいける？ルイジヨマイケ。緑。 え一1の1かいあそれやったらいいわ<笑>グラディウスルルルルスピードアップ限定でいきましょうか音速のスピーディーやろう pd ワンダーボーイになるい、ウェイウェイウェイウェイウいイウェイウェイウェイウェイウェイウェだウェイウェイウェイ ある程度ほうがいいなあの浮入れで能力全部マックスの選手作ったら使いにくいのと一緒であまあ、たにスクすくせでスピードアップ取ってます<笑>あっあかんあかん。 コツコツほんまに普通のグラディウスこいつうまいなってとこ見せたいよね世界に、まあ、レーザーも欲しいけどここであえてレーザーを取りませんオプションも欲しいけど 止 ま, らなあかんからまずはこのバリアからそうまずはもうここまでいっとけばって感じだよね。 この後のボス戦なんですよ<音声>。おい、来た。さあ2面、に面 第二シーンですこすどういくかでこの辺でレーザー欲しいん、ね、だからレイーなーのこのとミサイルね ダブルは取っちゃダメうーわもうこれき つ, ついなよしーオプションオプションにしとこうあーいや 入る結構。重要かもよ。全部が取れない。そうな、ダブル、ダブルとミサイルで。賢者か。あ、いいやー。こんなもんでいいか。今日はね、はい。ありがとうございました。 ご視聴ありがとうございました。疲れました。サムネ作ったりヘッダー作ったりね、いろいろ調整したりしかし。ヘッ疲れました。なんかちょっとミニゲーム的なものやるか。それで終わろうか。パッと終わってもね。あ、アイスクライマーなんかいいじゃん。アイスクライマー知っとんかな、みんな。俺は知らんかったぞ。ナスがなんでナスなんかっていうのは多分、ボーナスのとこにあるからナスなんですよ。 マジダジャレですよ。アイスクライマーっていうのはこうやって色がついた氷をこうぶつ、飛んで、壊して、ひたすら上に行くゲームなんですよね。で、その途中でこういうなんか恐竜ペンギンみたいなやつ出てくるんで、あいつら、あいつらだあんに当たっちゃダメなんですよ。 <笑>通過すると思ったんだって。あおあしきた。<笑>こうやってナスをね。 ナス一本。もうじゅ二十三時か。ナス一本で終わった一面。 上移ろうと思った時にね、下に行っちゃってね、そのまま終了みたいなパターンが結構あるんでね、危ない。なんかすり抜けるんですよね、ちょうど。ほら、ほらほらほらほら、あと13秒。全部取りたいな。あほらほらほら、やばい。 あでもナスじゃなかったらボーナスボーニンジンうんタイムはないんでねコツコツやるだけなんですけどそうそうそうあの穴開けたところをね行かれたらね なんか楽なとこからスタートできたとかああいうやり方もあるのねつららが出てきたりとかね危ないっすよこのゲームはああねえどうなのよいいじゃない からなんですよ問題は<笑>もうキレはある<笑>でもクリアはしてるんでまボーナスこそないもののほとんどまボーナスのない会社でコツコツ働いてるみたいな 奇跡的にものすごい登り方したけどなっこいよし来たよし来たうわなんかよくわからんけどいけた唐辛子かきゅうりモロキュウみたいなあるけどよっしちっちモロキュウ いいでこういけばいいんでしょはっはっはっは っ, はっおっなっいけてるはずなんだけどいけてないんだよなどうやら最後いけたいなこれもう一回来い<笑>無理だったかい わいけそうだったんなちょっとお茶飲もういや加湿器切れとるやんもう口乾くと思ったわ始まってんじゃねえかよよいしょおお来たんかあいつよう来たの どよしえいどうしようどうしようこんにちは2匹来たのかい ?2 匹来たらまずいんちゃうのかいどうやっていくんやこれあ うわっ行きたい行きた い, いロビンロビン行きたい行きたいくそお前の口からまだ聞いてねえぞロビン行きたいよしうおー行きたいやめろ世界政府 ふざけんなマジで時間制限ないけどヒーやーヒ<笑>ー<や>ー<笑>ちょっと待ってあの鳥も邪魔やしこうペンギンみたいに一気に2つとちんないよもう1個ずつにしてマジで<笑> 1個はいいけどさでここであれでしょこいつがあ穴がないああ穴があるつっ気づいて氷持ってくるでしょそうはさせるかこら<笑> わあしゃあえ待ってどうどうやってこういってうわなんかきたきたらしいちょっと待ってなんかもう怖わおろしいわおおどういうこと頭どっかいけんのかよっしゃあ痛いチャンスが 到来した感が半端ないけど、ちょっと待って。こっちょった、こっっい。どうやんねん、これ。来た来た来た、逃げ切って。何あれ。トウモロコシか。こんなとこにトウモロコシあるあ、う<笑>っあ、分かった、このゲーム。寒いから、 食料を確保するゲームなのかな、これってことはクリアしたのにご飯1個も取れてないじゃんアイスクライマーちゃんクリアするだけ無駄みたいになっちゃってかわいそうやな 強化はできんでもやっぱかなり行きたいよな行けそうなんなんか穴できてるでこれ剣ちゃうのつららに当たりに行くのはありなんか怖いでおい うともないなんか<笑>あ、ちょ待って待って待って行かせてうわあのなんかクマみたいなの出てきてから俺ペース崩れたんやけど<笑>あ終わりましたあ終わりまたねまた見てね アイスクライマーでした<笑>次回いつやろうかなこれまあ仕事終わりとかにやってますんでよろしくお願いしますあれでーす